はいどうも皆さんこんにちはのチェスというわけで今日はですねいや鬼滅の刃の刀鍛冶の里編第1話 一体いつになったら放送なんですかといやもうね知りたいっすよね放送日ねうんもう僕もそうなんですよということでまあ本日はですねまあその放送日がですね解禁される日っていうのを今回予想していこうかなと思っておりますなんでまあ直近のイベントだったりとかまあ鬼滅の刃の最近ね怪しい動きっていうのをしてるんですけどそこからねちょっと傾向を探ってまあこの日にね、まあ、放送日だったりとかまあ他の情報が解禁されるんじゃないかなっていうのをねまあ予想していこうかなと本日思っておりますんで まあ、ぜひぜひ！皆さん最後までね。ご覧いただけたらなと思います。いや、もう早く見たいですよね。というわけで早速やっていきましょう。<音声> はいということですねまあ、まず最近ですね鬼滅の刃がねちょっと怪しい動きっていうのをしておりましてまあ、こちらなんですけどもね、まあ、鬼滅の刃の3周年記念のねキャラクター CM っていうのもねまあ、週に一度のペースで投稿しているちょっとなんか怪しい動きをねしてるんですけどもまあ、こちらですねまだ来てない柱っていうのがねいましてですね煉獄さん渦井天元さんそしてねカンロジミツリさんと時と無一郎さんまあこのね2人っていうのがまだなんか登場してない というかね、まあ柱の中でも、いや関路寺光さんとね時と無一郎さんあえてちょっと CM なんか後にしてないみたいなね感じなんですよ。どっちか先に来てもおかしくないのに、なんか刀鍛冶で登場する柱後に回してないかということですね。まあ、なんかちょっと怪しい動きっていうのね考えてるんですけども、まあおそらくなんですけどもね、まあ関路寺光さんとまあ時と無一郎はね、まあの最後でなんかあの CM 投稿して、まあそしてそこで何かこう情報の 解禁があるんじゃないかなと、まあ、個人的にちょっと妄想膨らましていくとまあそう考えてるんですけども、まあ、一応このペースでいくとですね CM のとこペースね、まあ、おそらくですね来週6月の25日は煉獄さんの CM が公開されますで再来週7月の2日は宇井天元さんの CM が公開されますでまあその翌週ですね7月の9日が、まあ、時東無一郎くんもしくは観路寺みずりということで で, でまあ最後の CM に関しては7月の16日まあこちら でまあ、神羅寺光さんんんかか時友一郎くど、まあ、どっちななのかなと考えてるんですけどまあそこで配信されると思っております。なんでですね。まあ、7月の9日、もしくは、7月の16日、まあ、おそらくこの CM の最後の CM がね、え投稿される日に、何かが解禁されてもおかしくないんじゃないかなと、個人的には思っているんですよね。ということで、まあ、7月の16日ね。皆さんちょっと頭に入れといてね、欲しいんですけども、まあ、このままのペースでいくとなんです けどね、CM のペースが変わったりね、あの僕の予想している通りじゃない CM のね、えー、あのキャラクターがね来たりするとちょっとなんかまたずれるんですけど、まあ一応柱の流れで来ているので、あの今日も投稿されていたんですけどもこんな感じでね、あのい柱のね姫島行明さんがね投稿されておりましたということで、まあ一応ね柱の流れ来ているよということで、まあ、このままのペースでいくと7月の16日にまあ、最後の柱がね投稿されると思っております。 はい、ということで、7月16日何かあるかもしんないということで頭に入れといてください。で、そして続いてですね、直近で情報が解禁されそうなイベントっていうのを探しまして、まあちょっとそれが見つかったので紹介します。えーと、こちらですねえ、ジャンプビクトリーカーニバル2022ということで、こちらジャンプの大型のね、イベントが開催されますよということで、まあこちらジャンプということで、鬼滅の刃も含まれているんですけども、まあこちらの開催日が7月の17日日曜日 となっておりますということでまぁ、あ、こちらね何かやっぱイベントということでまああの情報解禁するときってだいたいイベントなんですよまあ去年もですねちょくちょくイベントでなんかいろいろ情報細かにね解禁していたんでまぁ、あ、なんか解禁されてもおかしくないんじゃないかなと思ってるんですけど皆さん7月の17日いや待ってさっき7月の16日に cm 投稿されるって言いましたよねいやなんかこの辺ありそう7月の中盤でなんかがありそうということでねまぁ、あ、一応なんか本当になんか奇跡というかグ 偶然なんですけど。 怪しいですね。うーん。で、まあ、こちらね、まあ、おそらく情報を何かしら解禁されることは間違いないんじゃないかなと思っておりまして、まあ、その理由としましては、こちらですね。まあ、なんか、テレビ特番っていうのがね、まあ、放送される予定になってるみたいですね。いやー、嬉しい。う<笑>嬉しい。まあね、あの、中身というかね、内容はわかんないんですけどね、テレビ特番。何のテレビ特番なのかは、まあ、一切わかんないんですけど、まあ、その中で、なんか、鬼滅の刃の特番なんか組んでくれたらほんと嬉しいなーって、ちょっと個人的には思っています。 まぁ、あ、もしなんか鬼滅の刃の特番やるよってなったらね、まお、あ、そらくそこで何かしらの情報を解禁されることは間違いないと思っているので、まあ、7月の17日、こちらも皆さん注目しておいてほしいかなと思ってますね。だから、まあ直近でなんか解禁されそうなのは、まあ、7月の中盤かなと、個人的には思ってるんで、まあ、ちょっともう少しの辛抱ですかね。まだ6月の中盤ということで。はぁ、なんで、きつい。 <笑>で、続いてですね。まあ、過去の傾向から考えてみようということで、まあ、去年ですね。2021年、ま、誘惑編の情報が解禁されたイベントね。まあ、どんなイベントで解禁されたのかっていうのをね。まあ、ちょっと細かく見ていこうということなんですけども、まずはこちらですね。え、2021年の7月の4日、アニプレックスオンラインフェスっていうのが、去年開催されました。で、その中でですね。ま、誘惑編のこんな感じで、まあ、新規カットっていうのが公開されたんですよね。まあ、こんな感じでね、制作の 様子みたいなのがまあ、ちょっとね、はい、解禁されたっていうことなんですけども今年は7月の4日アニプレックスオンラインフェスはやるんでしょうかねわかんないですけど7月にやってくれたらちょっと嬉しいかなって思ってますねはいまあやってほしいですねうんでまあ続いてなんですけどもこちらということでえ2021年の7月の13日ですねアベマ TV で放送された鬼滅テレビということでいやこちら結構熱かったですよここではですね遊格編の新規 PV 新規 TV ビジュアル、そして放送局無限列車編のテレビ、初放送情報などが解禁されたということでかなりですねここでドドンと解禁されたみたいなんですけども、やはり鬼滅の刃の情報が大きく、公開されるときはね。やっぱ鬼滅テレビなんだよね。ということで、まあ、鬼滅テレビがまあこの7月ということなんですけども、やっぱり去年ね。あの大きな情報が解禁されていったのは7月ということで。まあ今年も7月結構注目していいんじゃないかなと。こ 個人的には思っておりますねはいいや近いですねさっきのイベントとね7月17だからね13近いですね今年もなんかありそうっすねうんということでねまあここまで解禁されなくともねまあなんかちょっとでいいからね解禁されてほしいよねっていう感じですねうんでまあ続いてなんですけどもこちらということでまあ2021年のですねまあ9月の25日ですねまあ無限列車編のテレビ放送後えここではですね新規オリジナルアニメの発表これですねいや懐かし いや懐かしすぎるそしてま遊楽編の新規 PV とともに、まあ、打機の声優そして放送日などが解禁されたということで、まあ、ちなみに放送日は12月の5日であったということで、まあ、9月の25日に発表されて12月の5日ということでまあ大体2ヶ月ちょっとか。 えー、の、スパン、まあ2ヶ月前ぐらいにね、まあ、発表されたということなんですけども、今年もだからまあ放送するとしたら2ヶ月前ぐらいなのかということなんですよね。まあわかんないですけどね、まあいつ、うん、それがあるかっていうのはわかんないですけど、まあこの、あれですよね、やっぱり9月の25日、無限列車編のこのテレビがね、初放送されたっていうね、でかいタイミングだったので、まあ今年も遊楽編の再放送がね、あっ で、そこで、刀鍛冶の里編の、あの、最終情報みたいなのをね、えー、公開するんじゃないかなとね。まあ、去年の傾向からするとそう思ってるんですけど、まあ、どうなんでしょうかね。いやー、ちょっと去年興奮しましたね。懐かしいね。生放送しましたよね。いや、同哲が結構いた気がしたんですけど、ダキの声優も当たったしね。放送、まあ、あ脳汁がすごかったね、あの日ね。<笑>この生放送でやってんですけど、いや、あの日本んと脳汁がすごかったなぁ。マジで。懐かしいわ。 無限列車編の同時視聴もやったしね。すごい面白かったっていうか、楽しかった。ちょっと思い出がね、僕あるんですけど、またやりたいな。遊楽編のなんか同時視聴、再放送あったらやりたいですね。うーん、まあこんな感じで、まあ一応最後にね、まとめやっていきたいなと思いますけども、まあ直近で何か刀鍛冶の里編、第一話のなんか情報が解禁されるとしたらありそうな日っていうのは、こちらですね。七月の十七日、今年は七月の十七日が暑いよとなっております。二千二十二年の。 ね、7月の17日、皆さんは、まあ、もしかしたら生放送ねやるかもしれませんが、え、ジャンプビクトリーカーニバルということで、こちら楽しみにね、えー、しておきたいなと思います。まあ、それまではね。ちょっとまあ、柱稽古編だったりとか、なんかその色々いろいろ動画作っていきたいなと思いますけども、もうとにかくね。刀鍛冶の里編見どころ全部やってきたけど、いやアニメがね。めちゃめちゃ楽しみなんだよね。うんで甘露寺さん僕本当大好きだから早くね。pv でいいから見たいなっていうのもありますし、ぎょっことか。 なんか上限の鬼のねなんかキャラクターデザインじゃないけどうーんなんかこうアニメで動いてる姿っていうのをねもうほんといち早く見たいだりとか言葉になりませんけど<笑>もう本当に楽しみなので皆さんも一緒にね、えー、盛り上がってくれたら嬉しいなと思っております本当に皆さん毎週ね僕動画投稿しますけど見ていただきありがとうございますということで7月の17日楽しみにしておきましょういやーまあもしかすると7月の4日あたりにアニプレックスのオンラインフェスなんかもやってくれたらなって思います けどもまだイベント情報がないので、まあ、そこに関しては今年やるかわかんないよ。ということで。まあもう決定してるイベントはね。7月17なんでまあ、そこを楽しみにしておきましょう。はいということで、皆さん高評価チャンネル登録、そしてコメント、皆さんぜひお待ちしてるんで書いてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。うっ いや、あのさ、最後ちょっと関係ない話なんだけどさ、かぐや様小倉スタイル見てますいや、昨日ね、アニプレックスのね、公式チャンネルで、なんか最終回 PV っていうのを公開されたんですけど、いや、かぐや様ね、なかなか気合入ってるね。うーん、なんか、いいね。<笑>ああいう感じでね、なんか、んかアニメがね、やっぱ気合入ってるっていうのはすごく嬉しいし、なんか鬼滅もね、なんかまた気合をね、入れて、ちょっとやってくれたらなーって思います。ってことで、えー、楽しみですね。はい。 早く、早く見せてくれ。